演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいのいうわけで本日はちちなネット、まあ、こちらファミリーマークのねっとりミルクティ ー, ー, ーというのを食べたいねっとりということはいわゆるイタリアン系のかな、うん、それとも違うのかまあ食べてみればわかりますよねそれでチャンネル登録よろしくお願いしますはい。こちらですなんかちょっとそうになんか かかってますね。カラメルなのかな？やっぱりイタリアン系のちょっと弾力が大きいんです。ではいただきます。 ねっとり濃厚したプリンの中からミルクティーの香りがほのかにしましたね。ただ、辛ルの苦さは今回はスイーツ中で裏目に出て、すを邪魔してしまって、感覚が残念でした。本当に苦手は辛めではない方が良かったかなミルクティーをもっと感じたかったので、こちらも点数させご視聴ありがとうございました。コメントしていただけても幸せです。演武終了。